皆様、ビバ<笑>それでは、本日は職員衛生責任者の資格を取得する工程を紹介したいと思います。各市町村で定められた施設で講習会が行われ、そこで受講して最終試験に合格すれば資格が取得できるようになっております。ただ、コロナ禍ということもあって、オンラインで受講可能な e-learning という新しい形の サービスも発足されたようです。どちらにしようかなと迷っていると、岡崎市の施設の受講の定員に空きがなくなってしまったので、e-learning に申し込むことにしました。動作環境の規格に合致するならば、スマホでもパソコンでもカメラがついていて、ネット回線に接続可能ならば大丈夫です。受講料は1万円です。施設で受けるのと、 約4000円ほど開きがありますが、お昼代や交通費、感染リスクを考慮に入れると、さほど悪くない値段なのかもしれません。そのとわからないことがありましたら、こちらの電話番号に問い合わせれば、親切に答えてくれます。申し込みの流れです。まずは、各自治体の食品衛生センターのホームページにアクセスをし、e-learning の項目を探して指示に従います。 そして ID とパスワードを作成して名前を入力そして必要事項も書いていきますお支払い方法も選択しますそして最終確認を行いますするとほどなくしてメールアドレスに確認のメールが届きますそして振り込みの確認が取れ次第すぐ受講が開始できます受講するにはまずログインをしましょう これは e ラーニングでの受講にあたり不正防止のために設けられた顔認証システムですこれを登録することによって他人が受講できないようにします指示に従い次のページに進みますするとテキストの送付先を選ぶ画面になります送付先の情報を記入し回答するをクリックしますすると更新ボタンが出るのでそこをクリックしましょう 最終確認の画面になりますので、各事項を確認の上、次のページに進みます。すると、申し込み完了のページとなります。受講に関しての禁止事項を読みますと、トップページに戻る画面が表示されます。さあ、これでいつでも受講することができる状態となりました。あとはテキストを待つだけですが、早く受けてしまいたいという方には、テキストなしでも進めることは可能です。 ちなみにテキストは2日後に僕の手元に届きました。受講期間は1ヶ月で、それを過ぎるとログインができなくなってしまい、受講資格が執行されますので、そこだけは気をつけましょう。講義は3段階あります。食品衛生学から始まり、食品衛生法、公衆衛生学、各講義の最後には確認試験があり、 最終試験に合格すれば終了となります。出題される内容としてはこのような感じです。見慣れない単語が並ぶため、最初は頭を悩ます場面もあるかもしれませんが、頑張れば1日で何とかなるくらいのレベルです。最終試験は制限がないので何回でもトライできます。流し読みして身につけた付け焼き場の知識でも合格するかもしれませんが、 今後営業する際、お客様に提供できる安全の質を考慮に入れると、ここでじっくり時間をかけて、正しい知識を学ぶのが大切でしょう。そして、最終試験に合格すると、このような画面に移ります。すると、数日以内に修了証書が入力した住所に送付されます。そして、こちらが届いた修了証書と、 食品衛生責任者のプレートになります。さあ、それでは次回は、やっと、キッチンカーの改造に入っていきたいと思います。それでは次回まで、皆様、ビ バ, ビバ